こうやって、うん、たまによねねねわるのはいどうぞ。 見えるさあ、これから今日は何を作るんだっけ じゃないキイ君がねまだちっちゃかった時にピザ作ったんだけど今日はもう簡単にもうピザの生地を買ったんだよねさっきねだからこれに具材をのっけていくだけっていうね てくださ い, な い, でくださいやばい、はい い, やばいたななかもしれない、ね、はあ、パパはですねねね出張で、ねないんよね、パ今日も夜入ってくるで夜中でパいなだきたら驚きだけどね。 行くよ行くよく本気で開かないちょっっと待って開か な, いといいですかな行くよ。 ね、もっと熱くていいのよでさマンモンがさ置いてっからさこうやって伸ばしてって、はい、はみ出ないでね何はみ出ないでねはみ出るとわかるでっぱでっぱすはみ出ないでねはい。たら、あの均一 さあ同じ<スー>そのトマトソースがさス<ー>同じ厚さになるようにこう伸ばしてからね意味わかるちょっと難しいねっすくすくわないよねね ね, ねねねねねなねでこれ諦めるの終わね終わりなのねっじくねないよ いいんじゃないいいよね。たら、ねうんうんうん、はい、スプーンそしたらはい、いそ し,、ねトトはい、したら、ちょっと食べたいの ハムをちぎってこうやって、ハムをちぎってこう置いてって、ね？チーズかけていくよ。いいよ？やりたい？やりたい？じゃあ、ママが一回ここにチーズ抜けるから結構なパラパラしてよかった。 これ何チーズかかわるかんないエモンタルチーズ w h a n k 見る。うん。じゃあ見よう で, で, できてきた、うん。なんかもうそろそろよさそうだね。できた、えー。どう。今食べたい。今食べる。うん。良さそうだね。もういっか。いいよね。ねー。はいいじゃん。痛いけど。ピ ザ, だピザください。はい、ピザ食べよう。でもね、こう、すまんすっごい熱いから。うん 結構あれだよね、ジャンボもいっぱい欲しいよね。じゃで、ね、ね、さあこれ、切ろう、まず。あれ、レオスープも食べてよ。うん、わ、うん、かった。ねうん、あれ、いただきます。生は、先にスープ買ってきます。 ケーコン、先にピザ食べますはい、どうぞついに、おいしい自分で作ったピザ しますよ。イプロの赤いのつける。 さあ、ピザ作ったじゃないうん次、自分で何作りたいうん、コンポットコンポットうんコンポット自分で作ってみるうんでで、できないできないえ、でも自分で作るの多分簡単だようん。巻きるのが難しいかしみこコンポット作るの何に必要かってこと フルーフルーあとあとあと、にぎり入れて。あと ちょっと混ぜて、うん、あと目をふう、うん、ふう、あとちょっと混ぜて、うん、で、あとおけ目をふう、うんあ、あとちょっと混ぜて、おけ、あとよごともかちょっと入れて、うん、あと目をふう、あとできたこコンポートケーキうん、うん、うん、コンポートプリンコンポートプリンうん コンポッツプリン、ップリたうん。 食べる、うん、すごいじゃん一切りもう食べたの美味しかった、うん、これハムだタレいっぱいハム持ってるからいっぱいピザ食べたいすごいじゃないピザ好き ね、美味しかったね。 もっとかわいいよて喜んでるうじ。<笑><笑><笑><笑> トキ、うん さ, うん、さ, さんの真真似似のののの真似 いきまーすんー美味しいですか See? じゃじゃじゃーったんだ見てももは、ごちそうさまでした食べたじゃん食べたじゃんえ、見てまだちょっとあるいいんだよ、これはいいえええ。いいんだよ、これはこれは残したときに入らないんだよこういうの残したっていうの。猫、うん、明らかにタンク ほら、ママてるじゃ、はい、したおるピュンピュンピュンピュンピュンピュン。